このぱぱぱどんどぱぱパンパンど。パ 「はちしゃみせつえたいこ」「れわすれちゃならないくにのうた」「ンドンパンパンドンパンパー」どんどん「トンドンパンパンドンパンパー」どんどん「このパパこパパドンパンパー」 「どんどんチャンパンどんチャンパン」「どんどんチャンパンどんパンパン」「このパパこのパパどんパンパン」「いつきてみてもい戸端たに」「きれいにさくのはあやめばな」「あきたの」 る「かわいい花だよみなおい」 「こは綺麗で優しくて踊る姿に一目惚れ、ね」「どんどんパンパンどんパンパン」「どんどんパンパンどんパンパン」「どんどんパンパンどんどんパンパンパン」「あきたはくの国酒の国 ほらね「お嫁さんとらうならびなおいで」「どんどんパンパンどんパンパン」「どんどんパンパンどんパンパン」「どんどんパンパンパンパンパンパンパンパン」ンパンパン「雨降ってきたようだとまってゆけ」 なことはなんな「<音楽>などんどん」